余った茶葉の有効活用法を学ぶ中で紅茶についての思い出を披露。平野は中学1ケラ2年生の時にイギリスに結構長めに行った。プチ留学というか、と書いそう。そこで死ぬほど紅茶を飲まされて、それからトラウマになった、と告白。だが、紅茶を使った炊き込みご飯を食べ、めちゃくちゃうまい、と絶賛していた。また、 平野は小学生時代にお茶つまみをして、口の中でお茶が作れるんじゃないかと思って、かじったんですけど、くすぎて吐き出した、と苦笑していた。意外な留学秘話を語った平野に SNS では大きな反響が寄せられた。イギリスに滞在した時のエピソードとか小学生の時の茶つまみ経験とか色々話してくれてありがとう、ね。 逆三角くんらしくて笑っちゃったけど聞けて嬉しいよ。イギリスで紅茶がトラウマになった平野潮ほんと好き。イギリス留学とか平野潮やっぱり人生が強い。平野さんは2015年5月3日放送の毎度、ジャーニーから BS9 時でもイギリスでも思い出をコメントしています。 イギリスには祖母とホームステイに行き、現地でマクドナルド2週5ぐらいで通っていた。1ケラ2週間で6キロ太った、と明かしていました。また、キンプリとしてロサンゼルスに武者修行に行き、ダンスなどを思う特訓。その模様はセカンドアルバム、L の特典映像となっています芸能ライター。平野は若いうちに海外の文化に触れ、多彩に活躍しているのだ。